はい、どうぞ、こんにちは。てるです。え、今回はですね、あのー、あの、約、えー、1年半以上ぶりに、まともなコラボ今回ちょっとコラボするアイテムをちょっと紹介したいと思います。まあ、とても臭いんで、あの、これから、あの、先見る人はちょっと閲覧注意でお願いいたします。じゃあいただきます。 こんにちは今回はね、聖ハ葉君と一緒にね、あの建築バトルやっていこうかなと思いまーす。イエーイ じゃあ、あれだね、まず、ちょっと。建築する、お題のね、あの紹介です、ね。紹介って、あの、あれ、な決めたやつ。はい、まず、一個目、家。家。はい、じゃあ、次、えっ、ー、と、中山キーですよ。<笑>えっとね、三個目、ええー、ゆっくり。で、四個目が、えっ、ー、とね、あのー、全部はってことで、やっていきましょうか。はい、そうですね。はい、じゃあ、全部はってお教えください。あいいんですか。欲しい。いいよ、欲しい。 いきまーす。出たー出たはい。え、えー、っと、ゆっくりです。なんだっああひとつ気づいちゃった、これ。これケツの穴がなよーい。スタート。 はい、終了しました。終わり終わりっすね。うわ早くね、えー、あい早ょうかじゃあ先僕いきますはいはい、い。ここですね。大丈夫ああ、これ、はい、おい、あれ<笑>うぅぅぅぅ。あ、なんかっち、まあ、確かに、確かに。それっぽいでしょ。おい、おい、おい。おいあ雨降ってるぞ。ああ、あったあった。あった。こ れ, れ, れ, れ, れ。おおなるほどね。 ゆっくりっぽくない怖い。っ。あ、これ完璧ですね。なんか口からちょっとあの、青を拭いてい。はあこんな感じ。こんな感じだな。ははは。<笑>もうこんなんでいいや<音楽>。じゃあね、今回の動画ここまでなんですが。はい、あのー、これからちょっとね、視聴者にちょっとね、お願いがありまして。 あの、この、建築モトドル、どっちが一番建築上手かったかっていう、ちょっと投票、アンケートでやりたいと思います。まあ、投票の仕方はね、まあ、とりあえずググってください。はい。以上で。ということで、今回の動画はここまでです、えー。ご視聴ありがとうございました。ぜ、ね、ひよかったらね、高評価とチャンネル登録、そしてね、ゼロくんのチャンネルはね、あの、裏垢でデの登録しまくってね、あの、登録者、あの方、ー、と思わせてくださ い,、はい。ということで、ご視聴ありがとうございました。したえー、それではね、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。 バイバーイ。はい、じゃあ、とりあえず、まあ、ジェバ君は、まあ商、商標登録しとくんで、ぜひよかったら。